日程第1、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律案を議題といたします、委員長の報告を求めます、文部科学委員長、亀岡義民君。 ただいま議題となりました法律案につきまして文部科学委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます本案は生涯の有無にかかわらずすべての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の計画を享受することができる社会の実現に寄与するため視覚障害者等の読書環境の整備を総合的 かつ計画的に推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。第一に、視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用した電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること等を旨として行わなければならないことを基本理念として定めること、 第2に、文部科学大臣および厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならないこと、また、地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における計画を定めるよう努めなければならないことなどであります。本案は 参議院提出にかかるもので、さる6月19日、本委員会に付託され、同日、参議院議員、上本美恵子君から提案事由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上上報告を申し上げます 解決いたします。法案の委員長の報告は可決であります。法案は委員長報告のとおり決するに合意にありませんか？合意なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。本日はこれにて参加いたします。